大体フィードバック体験できたと思うので次のコーナーに進みますでえっ、ー、と午前中の最後にやった振り返りっていうのを、はあ、ディスプレイ用意しとくの忘れたえっ、ー、とまたやりたいと思いますで次は午後の部の作業メモを 見てどうだったかみたいな話をしてまた違った視点あるなみたいなこういうふうなフィードバックの仕方があるんだなとかこういうふうにまとめると会社に伝わりやすいんだなみたいなのをその作業メモを読みながら「あここはいいですねこういうやり方ありますよね」みたいなとかそういうふうなことを、えっと、サポーター主体でこう共有していくっていう時間ですね。 で、えー、と終わったら一緒にまた振り返り終わりましたよみたいなことを書いてくださいで今回はえっ、ー、とさっきこう回したのでこう回します い, いいですか分かりますかここの人はそこの机行くしそこの机の人たちはここに行くしここはここに来るでいいですよね、はい、さっきと違う人たちですよね、はい、でやりますで そこはまあそこでやってください<笑>。<笑>